でやっぱり独立開業する時とか新しい商品とか作る時なんですけどこうやってリサーチねリサーチをすることによってあの爆発的に売ることができないかもしれないけれどもそれはねやっぱりスキルとか経験によるんですよなんですけど失敗する可能性はなくせる潰せる減らせるわけなんですよねだからやっぱり失敗する可能性を潰すためには何なのかって言ったらあなたのやっぱり競合と比較される上位3つ何なのかとか売れない上位3つの理由何なのかお客さんの最大の悩みとか願望3つ何なのかって ってこと言えままますすすすかかか今ぐ言言言えええないんですよね。言えないので、売れないというか、爆発的に売れる理由はないですよね。だからやっぱりそういうところを潰していくことによって、あの失敗することをまず減らすことができる、リスクリバーサルを先にすることができるという状態をやってから起業するとか、開業するとか、クリニックやるとか、大型の契約するということをやると、大成功するのはやっぱりかつてやっていてわかるけど、失敗する可能性をまずは限りなくゼロにするってことをまずのが、起業のやり方なんですなので、知っておいてください。以上です。